「君のお店はとても品揃え多くてただの生理だって大変だよな」「レンタルショップのバイトも少しは慣れたから返し忘れには気をつけような」「君の家の中にまだ埋もれてるかな」僕が 「最近周りの友達がその cd を君から借りたって話を聞いたよ」「そ, それを返してよそれを返してよそれを返してよそれ僕が貸したやつ」「勝手にまた人に貸してよ 破産してるぞ規約違反で敵にするぞ 今日は久々に君が来るから部屋を隅々まで片付けようこの山の中に埋もれていたんだね君の店のレンタルシーに見つけたこれを返さなきゃこれを返さなきゃこれを返さなきゃ これマジでヤバいやつ「さっきは僕がちょっと言い過ぎちゃったから返しにくくなっちゃった」「宴退金はチャラになるよね」「宴退金をチャラにしてよね」「今日の晩飯おごるから」